浅国のですね、うん、えっ、ー、とハサミめ切り用に三つあるんですけど、<笑>ちょっとこれ名前、ちょっと小学生の字みたいになちょっちゃって、見えるかな。見えます。昼間って書いてある。うん。うん、これ記念にね作ったんですけど。名前入れますか名前入って聞かれて、で, で憧れの名前を入れたんだけど、なんですかこの字はって、<笑>, <笑>, 笑うしかない。<笑>そう ね, とね。こういう感じで入ると思いますよね。なると思ったんですけど、あもう一個あるんです。ごめんね。いいですかちょっと、はいはい。もう見えますかね。 ここにあるんですけど、ちょっとヒルが薄くなっちゃったかな。はいはいはい。はい見えますかね。ねこれもはい入れてあるんですけどね。でしばらく恥ずかしくてテープ巻いてたっていうせっかくの名前をというやつなんですけど。どはい。えっ、ー、と目切りとしてはですね、実は普段剪定で使ってよく使っているのがこのハサミなんですけど、はいうん、目切りとしてはこれとこれが二つあるんです。うん、で一番使いやすいのはねこれ。何が違うおすすめあのね非常にね切れやすい。 何て言うんだろうこの多分あの隙間もそうなんですけど多分厚みとかもそうなんですよねこれがね何しろ使ってると一番、あのー、切りやすい目切りもいいし毛やきなんかの剥がりもいいですしなるほどでねこれは後から買ったんですけどこれはたまたまね見つけて中古で買ったんですけど、うんあっとね、ちょっと力がなさすぎる細すぎちゃってう買うんでしたらこれは非常に使いやすいからおすすめです そのなんか品番とかあるのねこれはやっぱねちょっと太い枝用だからやっぱり太い枝用に若干隙間も空いてるんだと思うんですね。あえー、で程よくこれが そういうあのあこここた叩いて感覚がクリアランスっていう言葉が合ってるかどうかわかんないんですけど、うん、あのこの刃の隙間が多分程よく少なくてで、えー、ちょうど力も加わるんで目切りとかはがりこれ一番いいですこれは正直言うとちょっとあんまりおすすめしない、うん、それも、ま、全部まさにまさにですね、うん<笑>うん、のあの白染めってやつですね、えー、汚いですけど<笑> うん、これが目切りはおすすめなんで、はい、枝だと、ね、ちょっと弱いですけどねああ目切りだとこれ目切りだとこれがいいですすごくこれ使いやすい、うん、おすすめですまさくに言ってたみんな憧れのそうですねやつなんで す, です、ね、多分、はい、でこのハサミもえっ、ー、と普通のハサミですけど2種類何が違うかわかんないですけど1万円ぐらいのやつと2万円ぐらいのやつがある、うん<笑>ですよ、えー、なるほどそうということですねこれは普通ですけどね ちょっとだからここやっぱり少し緩めてあるんであの太い枝切りなんかは遊びがあ っ, があった方がいいんですね。う 上位のやつですね結構だから憧れのやつですよね。 でやっぱりこういうハサミ良くないよっていうのもあるんで、うん、ちょっとあの用意しておきます今度きれいにして、うん、ぜひ、ええ、じゃあ今度ル間さんの道具 の, <笑><笑>道具の紹介そうですねもう見れるということで、はいはいはいはい、分かりましたありがとうございましたあ、はい、りがとうございます神田さんル間さんに目切りバさミ見してもらったんですけど神田さんはさみ何使ってるんですか目切り あります火切りばさみは持ってないんで、ね、それはこれは普通に使ってるやつ切り時に使ってるやつが細くて長いやつ今までは軽くてこういうのも使ってたんですけど、うん、焼きとかなんかちょっと手元でやりたい時これ短くてこれ吉光とかのやつなんです、はいはい。ある程度ゆとりがあって 軽, 軽いんですよこれなんですかなんかすごい軽くて、えー、同じ吉光でも違うんですねこれだけなんか素材が ちょっと違うのかなメキりん最近は松とかやる時はこれ使ってるですねへえ焼き焼きとか滅民の時とかはこれとか金ネのこれとかはいじゃあ目切りバさみって別になくても大丈夫なくてもいいんじゃないですかねってことう ん, うん逆に大きいのやる人とかはこういうやつ うんうん、これマサクニのやつでこういうのは使ってもいいますそもそも目の太さが太くなるんですよね大きい松とか、うんうん、だからそういうのとこっちの方がまあ使 い, やすいす使いやすいんじゃないかなとは思いますけど、ね、でも僕はもう大き い, いのもちっちゃいのもこれでやっちゃうんだけどそれは何なんこれはねマサクニのやつでこの3つは全部旦那のお下がりなんであそうなんだ買ってないんですこれは自分で買ったんだけどこれでも使いやすいんですよ うん。これダイヤル式なんで合わせかしめ合わせるのが楽なんですけ、ね、ど、えー、まあこっちはもうスイ打たないといけないんですけど。悲しいお水蜜つまさくにまさくに。お僕の一軍が一軍。古いやつだけど、あこれかこれ僕の。これはもうあれに使ってその見切り全体に使って。八千？二十八？二十八。でこれは。 何番だろう、大きさから言うと、こっちかこっち、八千二か八千、うん。こっちかな、八千二百二。二百二かな。これはそ、うん、ここが太いんで、割りかしい、うん。ただ、小回りが効きやすくて、うん。あんまり邪魔にならないんで、例えば大きいやつの枝を落としたりとかする時は、僕はこれ使ってます。今、うん、まさくにはいいんですか。そうね、多分。まさくにのずっと使。っ いながらやってて、うん、やっぱり吉三も使って、金心も使ってるけど、やっぱりそれぞれなんだろう、これでしか金金新はこれしか持ってないからあれですけど、まずい吉三めちゃくちゃ持ってるので、これらも吉、うん、全部長さ違うんですよ、でもお下がりだけど、こんなに挟みている？うん、やっぱり用途によって分けたりしてたんですけど、うんうん、いいやつでもうこれなっちゃった。 はい、最近はなるほどオールマイティに使いたいいやつだと切味もそんな変わらないし形的には何バサミになるこれは何て言うんだろう剪定バサミなんじゃないですか 2000… C 型剪定バサミ剪定バサミこれははさつきバサミって言うんですよはいはいこれはちょっと違うんだよなこれ奥本なのかな違うか奥本ではないかな、うん、これいいんですよ取り回しここが薄いんですよ うんうん、だから多分軽いと思うんですけどなるほどでもスッスッって切る、はい、こっちはスパッていける感じ<笑>でこれはサクッていく感じ何、うん、かねこれ切ってる感がすごいんですよその肉切る感じでサクッでこれはトマトの皮これはもうキャベツスパッていう感じ<笑>でも感覚でしかないんですけど 初, 初心者はどれかやったりいですか最初 そうですねサツキバサミって結構中で切ればいいんですけど、うんうん、刃先の力が極端にあるわけでもない気がするんですよ僕の感覚として、はい、だからオールマイティーに使えるんどうなんですかねこの形てあんまないですからねそれはそもそ も,、うんうん、も使いにくそうだなと思っちゃうんですけどそのあの俺もそう最初そうだったんで俺サツキバサミ好きだったんですけど、うん、最近これ使うようになってあれこれいいなってなってんだよな、えー これって力入るるんですよ、うん、抑えるのに そ,、うん、それが良かったんですけど、うん、弟子で長時間仕事するようになったら、うん、やっぱ楽なのを使いたくなってきて、うん、ってなるとやっぱこれなんですよね楽でで、ちゃんと力が入る、まあ、ちょっとお高いですかねちょっと重いしちゃんとああちょっとこっちなんかここが厚い感じしますよね、うん 生きる感じ。なるほどね。なあ。だから細い<笑>小手先でこうやる感じこっちは。なるほど。このちょこまかちょこまか。うんうん。これ売ってるんですかねまだ。売ってるんだったらこれが僕は使いやすいからいいんですけど。れこれか。八二八ゼロ二八。うん。これなんですかね。これやっぱマサグニがいいということでいいですか。マサグニに落ち着いた。うん。やっぱいいものはいい。 信頼と実績。なるほどね。ベ, スス ベ, ン, ツ ベ, ススベンツ。これは。これはクロックスアーゲン。ロクロアゲン。これはアウディ。<笑>全部いいな。これらはもう信頼と実績のドイツ車って感 じ, じゃないですか。うんうん。やっぱり最終的にはベンツに落ち着くみたいな、うんうん。まあ人によっても違うと思いますけどね。そうそうそうどういう作業にするかによる、うん、あと大きさ。 自分と合うかどうかとかね、そうそうそう持ってるキっと自分の作業と。作業量とか、うん。長時間するんだってやっぱり取り回しが楽で、あんまり力が入らない。ハサミを選んだ方がいいですよね。なかなかね、多分みんなネットで買うと思うから、試せないですもんね。そうなんだよな、うちに来てくれれば、もう自由に。試し切りしていい。<笑>はい。売ってないけど。<笑>売ってないけどね。<笑>売ってないけど、楽しめます。お願いします。はい。はい ありがとうございました。はい